まずはここは第2章に関するところなので、すごく難しいところが多いです。なので、苦手とされる方もいらっしゃると思うんですけど、ただ、ここはですね、イメージをしていただきながら押さえていただければ、少しずつ進むことができますので、ぜひ皆さん頑張っていきましょうね。はい、それでは問い41番。 航空及び食堂に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず、A、唾液はリゾチームを含んでますよ。そうですね。含んでおりますね。そして、B は誤りですね。唾液によって航空内は、P、航空内は pH が アルカリ性に保たれているようとありますけど、違いますね。航空内はこちら、中性に保たれておりますので、えー、こちら酸性なのかアルカリ性なのかって引っ掛けてきますから、航空内は中性に保たれることによって、虫歯。 右しを防ぐ役目があります。はい。それから C は正解エナメル質造下質のところね。このあたり引っかかりやすいので気をつけておきましょうね。はい。そして D の食堂の上と下にはですね、活躍筋というものがありますので、活躍筋というのは管、管状になっている、と管状になっているところをキュッと締めるような役目がありますので、イメージしておいてくださいね。はい。 そして、えー、ということで、問41は3番が正解でした。はい、次、問42番。水臓に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 はい。A と B は正解ですね。大丈夫でしょうか水臓の役割ですね。いいですかちょっと簡単に書かせていただきました。水臓っていうのは、水液分泌していましたね。それから、ホルモンを分泌しています。そして、水液の中には、えー、こちら、水液アミラーゼ、水リバーゼ、トリプシノーゲン、ありましたね。これ何を分解する酵素でしたっけ皆さん大丈夫でしょうか一応書いていきましょうか。アミラーゼは、これは糖質ですよね。えー、これは、デンプンとか、 ねえー、炭水化物の糖をです、ねえー、分解する酵素でしたよね、それからリパーゼはこれはででしたっけそうですよね脂質でしたよね、脂質でした。 なので、脂質を分解する消化酵素でした。はい。それから、トリプシノーゲンは、ね、えー、これは、トリプシンになることによって、タンパク質を分解する消化酵素でしたよね。はい。なので、このあたり間違いやすいので、しっかりと確認しておきましょうね。はい。そして、ホルモン、インスリングルカゴンとかっていうホルモンがあります。ね、えー、などですね。他にも、あの、出てるんですけど、で、えー、の、試験は出てこないですよ。えー、で、インスリングルカゴン。インスリンは、ね、えー、これ、血糖値を、 下げるホルモン。グルカゴンは血糖値を上げるホルモンとしてね、この辺りも詳しくはあんまり引っ掛けてきません、ふあの突っ込んではきませんので、ホルモンね、ね、こんなホルモン出てるんだなというところを押さえておいてください。はい、ということで、そのように A のところはこれ正解ですね。A、そういったホルモンを血中液中に分泌する内分泌腺とも言っております。そして B、水液は弱アルカリ性です。あこれそうですね。そして胃で酸性となった内容物を中和するような役目があります。はい、そして C、水臓、 は質を消化する酵素は供給してい、ということで C、誤り。なので、えー、2番は、えー、とごめんなさい42番は、2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い43番です。栄養分の代謝及び貯蔵に関する次の記述について、かっこない言うべき軸の正しい組み合わせはどれかという問題です。 はい。答えはですね、1番が正解となります。1番が正解。小腸で吸収されたブドウ糖はですね、要はあの、私たち食事からですね、あの、ご飯とかえ、パンとか、麺とか食べますよね。そういった炭水化物をね、消化酵素とかで分解していきますと、このブドウ糖というものに変わっていきます。いわゆるグリ、えー、グルコースってやつですね。 で、そのブドウ糖というのがですね、今度は血液によって、この水臓に運ばれて、そして水臓でブドウ糖という形で蓄えるのではなく、ブドウ糖がたくさんか集まったようなグリコーゲンと呼ばれるものに変わって、あの、変わって蓄えられていきますので、なので問43は1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問44番です。 胆汁お及び肝臓に関する次の季節の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えまずは4番が正解となります。4番が正解ですね。はい、まず A ですけど、単汁に含まれる胆汁酸塩は水溶性ビタミンの吸収を助ける。うーん、違いますね。胆汁酸塩はこれは脂質の消化に大きく関係していく物質となります。なので、脂質の消化に関係してくるので、 使用性ビタミンの吸収にも関係してきます。はい。なので、A は誤り。それから B、腸内に放出された胆純酸塩の大部分は大腸で再吸収。うーん、これ大腸じゃないんですよ。これ小腸で再吸収されてきますので、誤りです。そして C、アルコールは胃や小腸で吸収されるか。そうですね。そして、 肝臓へと運ばれて一度酢酸に代謝された後さらに代謝されてアセトアルデヒドになりますよとありますけど違います何かというとアルコール、えー、代謝されていきますとアセトアルデヒドというものに変わりますこれものすごく毒性が強いんですよなので、えー、これがですね要は 頭痛、要は二日酔いですね。それから気持ち悪い吐き気などの症状が出てきますので、えー、二日酔いの症状の原因としてはこのアセトアルデヒド。でも、ずっと二日酔いがあるわけではなく、そのうちね、えー、二日酔いから冷めていくのはこの酢 酸, 酸というものに変わっていきますので、なのでここの気頭に関しては酢 酸, 酸とアセトアルデヒドが逆になれば正解となります。なので C は誤りですね。はい、そして今度はアミノ酸が分解された場合に生成する尿素は肝臓によってアンモニアと代謝されますよ。はい、これも違いますね。 えー、アミノ酸というのは、えー、代謝されるとアンモニアというものに変わります。これも毒性がすごく強いので、アンモニアをですね、毒性の低い尿素というものに変えて、体の外、えー、要はおしっこのところからさ、体の外に出していきますので、ここも尿素とアンモニアが逆になります。特にこの尿素、 ですね。えー、これをよく試験では、尿酸として引っ掛けてくることもありますので、えー、このような引っ掛け問題、引っ掛からないようにしといてあげてくださいね。はい、大丈夫でしょうか。ということで、問い44は4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問45番です。大腸に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせは、 どれかということで、はい、こちら答えは1番が正解でした。A、B、正解し、S 状結腸に溜まった糞便が、下降結腸へ送られてくると、その刺激に反応して、便意が起こりますよ、とありますけど、うーん、そんなことないですね。加工結腸にはまだ溜まってます。何かというと、直腸に来ると、その刺激が脳の方にね、えー、指令が出されて、それして、排便を流してきますので、これ、下降結腸はまだ溜まってる段階です。なので、えー、これは、 直腸に来るとというところになりますので、なので、誤りとなります。それから D ですね。大腸の内壁には輪っか腸のひだがあり、そして重毛などがありますよというのは、これ大腸ではなく、小腸の記述になりますので D、D 誤り。ということで、問45番は1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問46番です。 血液に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解でした。A、B、C、D、全部違いますね。大変ですね、これ。A、血管の損傷部位では、血小板が、血小板から放出される酵素によって、血液を凝固させる一連の反応が起こり、 結晶、タンパク質の一種であるフィブリンが傷口で重合して繊維状のフィブリノーゲンとありますとありますが、ここ、フィブリノーゲンとフィブリンは逆になりますので、えー、フィブリノーゲンが繊維状のフィブリンというものに変わっていきますので、A は誤りです。はい、それから B、アルブミンはその多くが免疫反応において、ん違いますね。免疫ときたらグロブリンです。アルブミンは何してるんでしたっけ そうですね。お薬運搬したりとか、あとは浸透圧の調整をしていたりとか、あとは ホルモン運搬したりとかそういう役目がありますので、えー、このあたりですね、気をつけておきましょう。なので B、誤り。それから C、甲中球は白血球の約 5%。うん、そうですね。甲中球は白血球の仲間だ。うん、約 5% と少ないが、最も大きく強い植栽は、確かに植栽はありますけど、5% もっとあります。ね。えー、そして最も大きいというところでは、これ、記述は、単球の記述です。いいでしょうか。単球の記述ですね、これ。 高中級の記述ではありませんので、単級の記述なんだなというところですね。間違えないようにしておいてください。なので C、誤り。それから D、赤血球は銅と結合したタンパク質であるヘモグロビンを含み、えー、そして、えー、副人髄質で産生されますよ。うーんなんなか なんか、う惜しいな、いろいろ。えっ、ー、と、赤血球は銅と結合したタンパク質であるヘモグロビン。これ銅ではなく、鉄ですね。鉄と結合したタンパク質であるヘモグロビンを含み、そして、副腎髄質で酸性されるようではなく、これは骨髄で、えー、酸性されていきます。なので、D 誤り。ということで、問46は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問47番です。膝及びリンパ系に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、 こちら答えは5番が正解となりますまず A、リンパ液の流れは主に平滑筋の収縮によるものでありではないですね。これは平滑筋ではなく骨格筋の収縮によるものとなります。なので A は誤り。それから B、脾臓の主な働きは脾臓内を流れる血液から古くなった白血球を越し取ってとありますけど、白血球ではございません。これは赤血球。 吸が正解となります。赤血球であれば正解となります。ね。えー、赤血球を、えー、腰取って処理する。古くなった赤血球が壊されて、そして最終的にビリル瓶と呼ばれるものに変わって、そのビリル瓶が肝臓のところからですね、胆汁という形でね、えー、捨てられていくんでしたよね。はい。そしてそれが糞便の色のもと、腸内細菌の働きによって糞便の色のもとになりますので、そのあたりのところも関連性しっかりと繋げといてくださいね。はい。 そして C と D は正解なので、こちら問47は5番が正解でした。はい、次行きましょう。問48番です。かっこなにうべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、腎臓に関するものです。はい、こちら答えは3番が正解ですね。このあたり大丈夫でしょうか大丈夫ですかここはですね。 大丈夫ですかネフロンのところですよ。糸球体とか、傍慢脳とか、腎症体とかね、えー、この辺り引っかかりますので、もう一度しっかりと確認しておきましょうね。はい。ということで、問48は3番が正解でした。次、問49番です。目に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら、答えは5番が正解となります。全部曖昧ですね。まず、A。眼睛はむくみなど、全身的な体調。 不良の症状が現れにくくいんじゃなくて現れやすくなりますので、むくんできますと、目のところ腫れてきたりとかね、そんなこと腫れてくるというかね、こう、やぼったくなってきますので、A は誤りとなります。それから B、目を使う作業を続けると、眼筋の疲労のほか、遠筋の終点調節を行っている、交際ではないです。交際ではなく、これは、毛様体でしたね。毛様体というのは、これは水晶体 を、えー、こう丸くしたりとか薄くしたりとかする、えー、働いている筋肉の役目をしておりましたので、なのでここは交際ではなく模様体であれば正解になります。ちなみに交際というのは目の中に入ってくる光の量を調節する、えー、役目があったのが交際でしたね。はい。ということで B、誤り。それから C です。角膜には血管が通っており、防水を介さずに 栄養分酸素が供給されますよ。角膜にもし血管が通っていたら、皆さんのところに血管、今の視界に血管が映ってるかもしれない。なので、えここは血管が通っていません。なので、防水を介して栄養分や酸素が供給されますので、C、誤りです。はい、それから D ですね。D は、これ、色を識別する、えー、というところ。あとは、 光の暗い明るいとかをですね、あの感知する、えー。特にそこでは、ビタミン E ではなく、ビタミン A ですね。ビタミン A が関係してきますので、ここの D は誤り。ということで、問い49は5番が正解でした。はい、では最後、問い50番です。外皮系に関する問題ですか。過去何いるべき軸と正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解でした。特に外皮系のところがですね、皮膚のところ、 えー、大丈夫でしょうか。 表皮、神秘、皮下組織のところですね、えー。今回はここではですね、表皮のところについて、例えば角質層とか、えー、ケラチンとかセラミドとか、そんなところが言葉が出てきますので、もう一度、えー、皆さんの皮膚のことについてもですね、しっかりと確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ下の概要欄のところにラインアウトの、えー、アドレスって入れておりますので、えーおき、登録などをしていただきますと、試験情報だったりとか、あとは、えー、質問などもお受けしております。 ますのでぜひぜひご利用いただければと思いますということで本日の動画を見ていただきまして誠にありがとうございました